平成30年10月27日、阿蘇市浪野の旧優弱小学校体育館で優弱秋祭りが開催されました。まず、お祭りの実行委員長を務める岩下久則声優会会長が、今回で34回目を迎えることができました。 たたくさんの方々にお越ししいただいだて感謝申し上げます。ごゆっくりお楽しみくださいとあいさつしお祭りの幕が開きました途中佐藤義興阿蘇市長も会場を訪れお祭りのご招待をいただきありがとうございますと感謝を述べましたステージでは早食い競争や子どもたちの太鼓の演奏赤牛くんを交えたダンス マジックショーなどが次々と発表されました波の中学校生徒による神楽では公演途中に停電し観客らがスマートフォンのライトでステージを照らすなどのハプニングもありましたが郵送名前に客席からは盛んな拍手が送られていました祭りにはおよそ500人の地域住民が訪れ会場は満員最後は大抽選会が行われ 楽しい出し物に幽雀秋祭りは大変な盛り上がりとなりました。